初代バーチャファイターのキャラクターモデル全38種類を収録バーチャファイターファンに捧げる究極のダウンロードアイテム10年早いんだよバーチャファイター e スポーツレジェンドリーパック全てが入って1100円ゲーム本編は PS プラスと PS なウで期間限定フリープレイ バーチャルで戦え、リアルを超えろ。じゃあ。あいいですか、準備は、はい。青木さん、最も愛すべきクソゲーは何ですか。三二一。はい。えー、です<笑><笑>最も愛すべきクソゲーは何ですか。三二一。 <笑><笑>まだ分かんないだろうな<笑>あ。もう分かんないな。これはね、マニアックですよ、ね、<笑>あのー、そうですね、前、ちょっと対談させていただいたときに、はいはいはいはい、これ出てないですかね。まだ出てないですよ、ねうんあの。ちょっとお話聞いたのは、原さんはこう格闘をやってたと。格闘技をやってたという話をちょっと聞いて。 でその時に「ああなるほどそうなんですね」って言ったんですけど、うん、僕もやってたんですよ本当ですかその話をしてなくて<音楽>僕ちょっと後で聞こうかなと思ってたんですけど<笑>はいそうなんです、うんあのはい、僕はあの大道塾っていうフルコンタクトのはい、はい、ところでちょっとやって、はい、フルコンタクトですねはいはやってまして、はい、彼さんなんか んでしょっけあの僕は結構実は格闘技はやってたんですけど黒帯とか行ってなくて全部あ僕も全然行ってな い, 行ってないです、うん、僕はあのみ大きく3つでえっと空手1枚ただのは柔道かな柔道空手テコンドーあテコンドーか、はいうん、この3つはやってました、ね そ, う そ, うはい、それをそのまあやってる人とやってない人格闘技を やってる人とやってる人の感覚って結構その人生観違うと僕は思ってて。ああなんか、うん、あの部分は違うかもしれないですけどなんか分かりますやってる方が偉いとかそういうことじゃないんですじゃないですけど、はい、考え方とか、はい、そのうん捉え方みたいなところがやっぱり学ぶところもあって、はい、ありますね何、うん、かそこがその今の、はい、無理やりちょっと仕事に結びつけちゃいますけど仕事とかまあ 鉄拳っていうタイトルじゃなくてもいいんですけど、うん、会社人生仕事人生に何かこう生かされてるっていうところって、はい、深いですねありますってすごい質問だな俺やってなかそうやってなかったらどうなのかっていうのメディアのメディアの記者にさえここんなこと聞かれてら。<笑>いや僕はやってたからね そ, そう思ったんですよはいあのこれちょっと自分の恥も含めてですけど あんまりその自分を落としたくはないですが、えー、もう青木さんだし視聴者にもはっきり言いますけど、僕が初めて や, やりだしたのは、そのお父さんと小学校の時にずっと、なんかうちの家ちょっと変で、うん、お父さんは非常に厳しい人で、えー、母親も厳しかったんですけど、あの、ゲームもダメで、文武両道で育ちなさい、文武両道ってずっと言 わ, 言われてたんですよ。うん あの勉強も塾もスポーツもや ら, されてやらされてた感がすごい僕はあったんですけどなんかあの毎日湯ご飯を食べた後に1時間決闘の時間ってのがあったんですよ決闘します親子でお父さんと僕の畳の部屋で決闘の時間があったんですよ。 あれ今から思えばんだろうと思うんですよ僕が小学校1年生から中学校2年生くらいまで続いったんですやってます決、ね、闘してたんですよ。うん、真剣勝負だ。今思えば親は完全に手を抜いてます。そうですよね。ただし、僕はガチだと思ったんですよ。うんうん、もう、あの、今でいう MMA なんですよ。あの、ルールがないんです。うんうんうん、その、さすがに親子なんで、目つきとか、金畿はしませんが、<笑> あの、組合からボクシングからや、畳の部屋でやってたんですよ。で、そのせいでなんか、昔から抑え込まれたり、プロレスとかそういうのにすごいあれ、されてたんですけど、まあ、今思えばモテ遊ばれてたんですけどね。で、それをやってました。で、そうすると、不思議なことにですね、男の子だからなのか、何なのか分かんないですけど、僕はやっぱり闘争心とか競争心が、 思春期で育っってきたたた時にあこれこれいけるみたいなのがあったんですよ一時、うん、で小学校6年生とか中学校ぐらいの中二病じゃないですけど、あるじゃないですかで。その時に、いわゆる空手とか柔道をちょっとやり習い始めたわけですよ。で衝撃を覚えたのが<笑>、胃の中の蛙を親が教えようとしたのかなと思うんですけど、男単なる親子関係でやってたことで自信がついて、 僕背筋力とか腹筋とかもすごい力筋力で時間、うん、じすごい自信あったんですね。うん、で道場行くとですねまず師範の先生がですよ、うん、ゆうたり先生僕師範って格闘家だと思ったら黒帯ーーどころが何段も持ってるんですよいわゆる六段とかもいるわけじゃないですか。その人がこれで食ってんだと思ったら違うんですよ。単なるあの単ななるるるあのというかいわゆる どう、アホみたいに強いわけじゃないですか。<笑>アホみたいに強いんですよ。中、中学校1年生の僕からしたら、触れれもしない相手じゃないですか。組んでも動かないでしょ空手で言えば、間合いも取れないような相手でしょで、しかも同年齢の違う中学校のやつが来てるじゃないですか。同じ中学校じゃなくて、違う中学校の同情生が、 同じように始めたのに、アホみたいな運動神経してる。で、足が長いんだ俺より。な、なんじゃこの首の音、足長いんだよ。<笑>同じ体重なの、俺より 1.2 倍ぐらい足が長い。お、お、お, おいってなるでしょその経験を経て、こんなに謙虚になる瞬間はなかったですね。やっぱりその、フィジカルに、フィジカルに分からされたことって、頭で ちと違うそれがやっぱ格闘やったかやってないかの差で言うとそれはあるかもしれないですよ理論とかを超越したものを見せられたんですよ、うん、親にもそうだし、うん、見せられたし勉強とか塾とかでは習えないあの格闘技の中で2人きりで戦えてって言われた時の僕はガードすればいいやとか。 ここに当 た, 当たってる分には大丈夫と思ってたんですけど、こことかに当たろうが、背中に当たろうが痛いじゃないですか。痛いを我慢するってすごいスタミナを消費するんですよ。うん、そうか、痛みを我慢するって力が入るからし、うん、これだけで疲れるんだみたいなことを学ぶじゃないですか。で、フィジカルに来ると心が折れ始めるわけですよ。その時にやっぱ学んだのは、世の中舐めちゃいかんなと思って<笑>。<笑> し, てるおっさんがしかもそのおっさんアアジア大会とかでで優勝してるんですよこんなおじさん僕おじさんだと単なるおっさんだと思ったけど中学校の時に行き交ってるじゃないですか、うん、おっさんだと思ったらこんなやつをなめてて、うん「おっさんよ」とか言った日に一刀両断でしょ<笑>っていうのを中学校の時に知らされる僕ですよ。 こ, れこれかなでああでもそうですよね塾とか行くとだから帯が一緒だからって言ってやらされるんだけど年齢差は全然違うし年齢差もあるしリーチも違うわけじゃないですか、うん、でしかも僕年上ともやれって組手しろ、うん、いやいやいや冗談じゃねえって僕は正直すっごい臆病になったんですそこで、うん、こんなの喧嘩なんか売るもんじゃないし や, っやるもんじゃないしでいろいろやってるうちに逃げたくなったわけですよ、うんででも その時に学んだのが、あの、逃げるっていう技術もすごい人がいるんですよ。うん、僕、大学もあの、実はその後格闘技じゃなくて、僕、ヨットの道に行って、ヨットレースでは国際大会にも出たし、うんうん、日米のヨットレースは1位も取ったし、あの、国体とか全日本では常に、いわゆるベスト8に入る。うんうんうん、もう最後は全日本4位で終わったんで、結構アスリートとしては頑張った方なんですけど、うん、それでもその、そういう世界にいてて、 やっぱりこの格闘技はちょっ と, やっぱりちょっと違うなと思ったなは、うん、僕はヨットレさスは常に上昇志向だったんですけど格闘技ある意味もうどっちにしてもかなわないやつが出てきた時に熊が出てきたらダメなわけじゃないですか逃げるっていうことはすごく重要だと思っててでそれでいうとその僕早稲田大学だったんですけどその早稲田の競走部とかあの足が速っていっぱい歯みたいにいるわけですよ。そ、うん、そいつがその 本気で走った時に、チーターかってぐらい速いわけですよ。で、これ最強じゃんと思ったんですよ。そ、そいつ、何キロでもすごい速さで、自転車みたいな速さで走るわけですよ。うわ、すごいと思って、だからこれ格闘技で言ったらこれも最強だし、だから、ああ、なるほど。相手を打ち負かすってことは、最強ってわけじゃないわけじゃないですか。っていうことをいろいろ巡らせた時に、僕最後どこに行き着いたかというと、いろんなことを思い出してみて、 相手が怖いとかいう以上に自分との戦いっていうの方がでかいんじゃないですかあの、うん、例えばサボりたいとか逃げたいとか、はいはいうん、ここだけは頑張りたいとかっていうことにどれだけ正直でいられるかってことを学びました、うんうん、ぶっちゃけ言うと、うんのそう。だから真剣でいたいと思う時にどれだけ真剣になれるかっていうのは20分だけでも真剣になりますけど僕逃げたいと思う時は本気で逃げるんですよ。 けるることにしてるんで今、テレワークですけど、平気で20分ぐらい寝ようっつって、パてあるし、<笑>今日出さなきゃいけない、その、レポートを、明日に回すことはしますし、うんうんうん、そんから絶対に明日プレゼンであの執行役員のあの人を論破すると思ったら、もう朝4時5時までやりますし、オンオフというよりか、その、 向き合うことの大切さみたいなのは格闘技から学びましたねそ、うんうん、そう、そうです、はい。僕もそうで、はい、その退治した時にもう負けるってわかる瞬間ある分かりますよねあはいあ、はい、負けましたっていう時あるんですよ柔道はもっとわかりやすいんですよ<笑>掴んだ瞬間にもうすぐわかる お, おいおいおいおいこいつはあかんぞって思うんですよ そ, う そ, うそしたらもう正直言うと デコピンして逃げます<笑>だからもう負けるって分かってる試合でもなんかそんな惨めに負けたくないとかあのできればちょっとワンパン食らわしたいとかそういい格好したいとかあるんですよね。それをそのそうそうおっしゃる通りでその逃げるすべもそうですしう ん, なんかうまく。 ううまく切り抜けるというかそういう術も身につくのが格闘技でいいところだと思うんです勝つだけじゃないっていうね、はい、それがその社会に出ると僕は自分で生きてると思ってるんですよねそこがその同じかなと思って聞いたんで す, んです格闘技やってる方っ自分との臆病って自分がビビってる時にビビってるっていうことをちゃんと理解できるかどうかで か, でかいですよそうそうそう この判断を間違うと死ぬと思うんですよ。俺はビビってないと思うと。多分政権好け食らって死ぬと思うんですよね。だからもう、なんかその大事な会議でもね。これはもう負けスタートな会議もあるわけですよ。わかります。でも、<笑>どうあがくか。あがくがですね。この向き合うかですね。向き合うか、うん、最後なんなら勝ち取れるかみたいなところを。そ,、ね、そのなんかこう格闘技でいう対峙した時の。 感覚がちょっと生きてるなと、ね、対実した時にアイディアが浮かぶんですよねそうです、ね、逃げ方こうしう、ね、勝ち方やり過ごし方そうそうどれでもいいんですけどアイディアですよねあれ切羽詰まるとアイディアが浮かぶんですよね、うん、あれそれはわかりますあれは瞬間的に判断しなきゃいけないっていうその能力が、うん、まあ身についているかどうかわかんないですけどそういう経験をしているからわ、うん、かりますねそれはなんか活かせてるかなって、うん、あれ多分フィジカルじゃないとわかんないと思ろなんでしょう、ねすねうん。 なんなんかプレゼンありませんそれ<笑>プレゼンでプレゼンしてるときに、だこ声だめかもっていう、それこそ今の感覚でか、だから最初のもうね、一瞬でわかるじゃないですか、あのうん、冒頭でおらおらおら、冒頭1ページ目ぐらいあれこれねえぞ。<笑> あれを最後までやる辛さといやではそこを転換するアイデアをどれだけ浮かぶかは そ, う そ, うとそれプレゼンの途中で転換するあれはねあの緊張状態じゃないと生まれない、ね、ああなるほどでもそこにはもう出来上がった資料があるじゃないですかそうただねだからそこはそのビジネスだけじゃ学べないのよフィジカルってクマと対峙した時じゃないからクマはー熊対峙したことないよクマみたいな格闘家と対峙した時の生命の危機っていうのはもっと違うわけですよ 脳幹脳前頭のはもう脳幹の部分で感じる本能の危機器があるからそこだよ、ね、プレゼンする時ってスタートがあってここに落とそうっていうゴールがあるじゃないですか、はい、そういかないもう1ページ目からそ う, そ, うなんですそういかない時があるんですけど そ, す、うん、それをいかにこの軌 道, 修正して、ね、軌道修正してこうやってゴールにするかーでゴールにいかないとしても近づけるかみたいなところはその。 格闘技でいうところの退峙した時のどう対処するかにちょっとは学べがあるんじゃないかなと思うんですよね。プレゼンの途中でその青木さんも原さんも自分で一応物語ができてるじゃないですかプレゼンって。うん、であれ違うぞと思った時に資料に書いてあること落としてることって一緒だけど、うん、言い方とか目線変えます 俺, 俺, 俺ページ飛飛ばばししたたたりするんですよ本当は一番言かっっことてて 本当はあんまり響かないと思ってたとここの方がいいかもって。うんうんうん、途中で、ね、質問が来たりするんですよね、うんね、うん。これどうろうこれどうなの？って質問来ると自分が描いてる道が脱線していっちゃうから、そ, そ,、ね、それをこう食いながらど う, う, そ う, そう戻していくか。結局相手が求めるストーリーラインにした方が響くって分かったらそっちにする、うんうんす。相手にストーリーがない時はもう自分のストーリーを語った方がいいこともあるし、そ臨機応変。 いやそのリアルタイムさっていうのが格闘技は意味合いが違うやっぱり、うんうんうん、その単なる議 論, 議論ってターン制でしょ、うん、言葉の応酬ってやっぱ単成だからすごく文系的にこうあのターンなんですよただ格闘技ってターンじゃないとこがやばくて、うん、どういうそのパンチが飛んでくるか分かんないんですけど、うんねね、どっちも双方向にリアルタイムすぎてでやっぱりその本能に根ざしてる分だからさっき言った感じ 取れちゃうんだよ、ね、で打撃はね割と食らう経験しないとわかんないんだけど柔道はすごい本当に柔道はね、うん、組み合わなきゃ始まんないスポーツだからこうやってやるでしょパッて不思議だよとか、うんうんうん、違和感こいつって思うこれ ね, ね昔東京あの大学入ってきた柔道部の同期がいたんだけど柔道部でやつがいてね俺呼っとでしょで俺は言うても全日本とかさ国際大会でないみたいな。 人でしょ。都大会で3位ってやつだったのそいつ。都大会かいって思ったの最初、うん。冗談じゃなかったね。も う,、うん、もう言わないみたい、ね、な。ビクともしないやつですよね。いやいややんなかったもん試合。ちょっと組ませてってで組ててんだけど。都大会3位がこれだとどういう世界だと思ったの、うんうん。でデコペンして逃げたんですか。これアカンって。<笑>いやアって言ったもん。 <笑><笑>かんあれは本当に動かないですよ柔道は分かったって言ってなんそいつこっち掴んでないんだよ俺が掴んだだけで分かるんだよこいつはやべえと思った、うん、大会3位でこれかと思った時に世の中なめちゃいかんと思うよ本当に<笑>ね、うん、えっと 僕、ね、青木さんに聞きたかったのは、はいあのー、これね意外とだから視聴者の人も絶対知らないだろうしああいや、うん、ボーダーブレイクの人は知ってるのかなで僕は本当にそこは知らないんで聞きたいんですけど本当パーソナリティな部分です青木さんの趣味、うん、あのどっちでもいいです一番今まで一番ハマった趣味でもいいし今はまってるものでいいんですけど趣味なんですか 趣味ってわりとその人を示す何かだと思ってるんですけど趣味って何ですか趣味が見えないんでなんか雰囲気かな趣味ねなんかいっぱいあるかもしれないですあのー、ああこれこれっていう深いのはないかもしれないです浅いのがいっぱいある感じであでもあ趣味ってそういうもんじゃないですか、うん、深くて1個の人もいれば、うん、本当二20個ぐらいやってる人もいるんで、うん、でも逆に言うと あ, あれですかその 割と子供の頃からいいいいろろろろややるタイプですかやりまた、ね、だから運動系もやるしなんか僕、うん、結構その香川県の田舎のところで育ってるんで、はいはい、海も、うん、山もあ、うん、どっちもありますねところ で, う, で、ね、うどんもあってそううどんもあって育ってるんである程度いろいろやってるんですけどでも芸能業界で開発系で珍しくないですか多趣味って。 割とディープな人が多いですけど、ねうん、個個ああそうかもしれないですね深いのがでもまあ逆に言うと深く深く行きたいんだけどい行けてない浅いやつがいっぱいあるみたいな感じですか、ね、ーボーダーブレイクはだいぶ長かったですけどね<笑><笑>まああれは仕事ですから ね, ね趣味と い, いと例えば、ね、の趣味の一部の羅列でもいいですけどどういうものがあんですか例えば、まあ、さっきからちょっと話題が上がってますけど カップ焼きそばは、あ、これ趣味とい、まあ食というよりは趣味。といつハマったんですよ。何歳ぐらいですかった。とね。ソース味が好きなんですよ。はいはい、ソース味が好きっていうのは、もう小学校からハマっているんですね。<笑>だいぶ長いです。<笑><笑>で、その時はカップ焼きそばっていうのはないんですよ。ああ、はいはいはい。あんまりなく。袋、まあ、袋でもありましたね。はい。だから、それがハマったのは、やっぱ。 大学生ぐまあそうですね大体 UFO とペヤング派で分かれるんですけどあ僕はまあソースが好きなんで、うん、UFO が好きなんですけど、UFO、もう多分スマホ見れば分かるんですけどブワーってやっても全部 UFO だね。UFO の UFO 以外も食べるんですよ、うんうん、もちろん、いっぺちゃんとか、ね。だそういうソースもの焼きそば、しかも焼きそばなんですね。焼きそばですね、ソース焼きそばで、カップ焼きそばじゃないと、ですあれ嫌なんですけど、うん、あれでも、あんまり、カップ焼きそばって厳密には焼きそばじゃないじゃないじゃない焼きそばじゃないです、だから、焼きそばが好きなわけじゃないかもしれない、ね。ってことなのかもあの、カップ焼きそばと言われるジャンルの、あの、蒸し焼きというか、その、お湯で戻したあれ、ちょっとジャンクな感じのね。 UFO、に対してはちょっと探求心が結まあ四角い UFO がいいのか丸い UFO がいいのかっていうところからもで行く、ね、とどっちなんですか丸なんですけど丸、やっぱり最後ソース回せるソース回せるああそ う, そ, う そ, うそう、絡辛みがいいですよねあのー、こんな話して大丈夫なの全然大あのほぐれない縮んだろう畳まれたままのキャベツとかねああのあります、ね、が、うん 感想から戻感だっているたらねその結構やっぱこの年齢になるとすごい高級でいいものも食べてるわけじゃないですか、うん、にもかかわらずそのあの夜中お酒飲んだ後に食べる、ね、<笑>カップ焼きそばの美味<笑>しさってにないじゃないですかです、ね、海外の方って分かるのかな要求法って。 ああ最近のは分かりま す, りますこれが、うん、えっと例えばえっといわゆる僕の経験上30年ぐらい前だとちょっといわゆるその即席とかそ う, いうインスタントの美味しさみたいな話は割と理解してもらえませんでした昔は、うん、あの即席とかああいうのってやっぱり割とアジア発祥なんですよねあれね 確かそうですねあアジア行くとありますよ ね, ね。特に日本がやっぱりインスタントラーメンとか、うん、インスタント系を最初にやっぱりやり始めた国じゃないですかだからやっぱり僕らの方が造形が深いわけですよ。うん、であれがその本物がいかなくて割とちょっと向こうで発展したも、うん、安いものとかその例えば向こうに行く時にローカライズされたものとかいろいろ分かれていったんですけど最近やっぱりアメリカでももう同等のものが完全に、うん。 入ってるので、最近はやっぱりこの話は心配 し, し覚えてくれる人はいると思うんですけど、春さんとは多分僕ちょっと年齢近しいところがあると思うんでわ、はいはい、かると思うんですけど、僕は小学校の頃って土曜日って半 d だったんですよ。はい、ああそうです。僕らもそうです。で授業終わりましたんで、昼、う、食、ん、半 don 的はそい、ね、<笑>午前中でおしまいっていうですね。午前中授業で小学校は終わりで給食なしで帰るっていうね。で, ね、はい、で帰ると えー、まあ時間的にはあなたの知らない世界とかねああ そ, うそういうのやってるんですけどお昼がないわけですよねお昼ご飯がないわけですよ、ねはい、そうするとうちの、まあ、母親ちょっと働いてたんで、えー、と机にこうお金が置いてあって、はい、これで食べてきなさいっていうのがあって、はあ、で懐かしいななんか僕弟がいて6歳ちょっと離れてる下の弟がいるんですけどその弟と2人で隣にあるお好み焼き屋さんに もうほんとベタなんですけどボテジ ュ, てュがあってでそこにその付け上に置いておいたとお金を握り締めて弟と一緒に行って「ね、豚玉半分にしてください」って言って半分豚玉を食べるっていう そ, その時にもう。 もう多分ソースの口になっちゃってー分かる分かる分か る, 分かるそこからソースが好きっていうもうなんか体になっちゃってで大人になった時にカップ焼きさを食べた時にあってあれだ近いっていやだから体験なんでしょ、ね、うねもう味覚というか体験体験なんだろうないやそこからもうそソース好きなんで まさにソウルフードの一種ですよね、これそうなのそれをもう常に探求してるっていうのとかですね。まあ浅いんですけど。けどそういうのがいくつかあるんですね。あとですね、あの、エビ飼ってるんですよ、僕。 あ、ちょっとあれ、あれおおおお、エビ来たぞ。あれ俺と一緒なぞれこれ。原田さんが昔、あ、そうなんですか。僕ね、エビまだ飼ってるんですよ。僕も今飼ってるんですよ。ええ、あ、じゃあじゃあもうアクションの話。<笑>エビ好きなんですか。エビが、ね、あの、まあ、エビが好きというは、そのエビがその、ね、まあ、あの、ピクシーシュリンプっていう、あのしいピクシーシュリンプわかりますよ？で、まあ。<笑> もしかしたら知ってるかもしれないですけど餌あげなくていい水替えなくていいっていうえっ、ー、とまあエビなんですよね、はい、でハワイのところですあるエビで、はい、で,、ね、でなんかこの、ね、やっぱり生き物ペットみたいなものを飼いたいんだけどまあぶっちゃけると面倒くさいじゃないですかあわかりますそ う, そういうもんですよねそうなん で, すよ、うん、で水入れ替えたりとかね、うん、でそれをしなくていいっていうのを聞いて、うん 本当って最初友達町から知ったんですけど。飼、はいはい、い始めてもう十何年経つんですけど、今だに生きて て, て。あ、回ってますか。回ってます。ああ、それなかなかいい環境です、ねうん。なんで、その、ちっちゃいんですよね、すごい。まあ、あの、本、は、当、いはい、<笑>あの、エビのふりかきぐらいの大きさのこれぐらいのなんですけどすあの。水だけ足すやつですよね。そうそうそう。うんうん だから厳密に言うとそれも手間なんですよあれはそう、うん、でも水はでも本当年に1回ぐらいしか足さないですあピクシーそんなレベルですかそうですもう餌もあげなければ水はだから自然に蒸発して揮発した分入れる揮発した分入れてで、気水のやつなんでそうですよね気水だからちょっとその塩がね入れてもうたまにだから飲みながらちょっとこう見えないんでこう そうでですねあの大き拡大しなないいと見えないです、ね、そうそうほぼプランクトンとかそういうレベルです、ね、虫眼鏡でこう見ながらうううん、うん、うん、うんっていうのをめでるの好きです、ねうん、でちょっとずつこう今増やしていってるんで、うんはい、はい。なるほど、はい、あとあともう一個だけ聞きたいんですよあの本当は一個なんですけどもう一個だけ聞きたいんですけど、はい、僕あのオカルトがあのよく自称ではあえて言ってるんですけど僕オカルト否定派でありながら、はい あのオカルトを科学的なアプローチで、うん、あれはオカルトとかそういうものじゃない科学的にいろいろ本当は言えることであってそういうものじゃないみんなが持ってるようなオカルトとかそれスピリチュアルじゃないよって言いたい派なんですけど、うん、言いたい派ってことはイコール誰よりもオカルトが好きそういう意味で言うとそのちょっとあくさっき聞いたんですけど幽霊って 見, 見える人ですか ここは全く見えない。ですあやべえ、それこ一緒なんだ<笑>俺。<笑>ただ、その。やばいな。あの。僕の周りだったり、兄、え、弟、ー、組めると。すごく見える人多いんですよ。あ、本当ですか。あ、でも自分は見ないですね。ね、見てる人め一緒なのか、じゃあ残念な二人が揃ってるの、ね。<笑>ただ見てる人の話を聞くと。その。やっぱ本当に見えると。で。 そうなんですよこれ僕ねいつも言ってるんですけど僕ね見えてるって言ってる人は見えてないはずだとは言ってないんですよ、うん、見えてる人には 見, 見えてるんでしょ本当にねで例えばボンシリアはお風呂入るときトイレ開けたときに、はい、本当に妖怪みたいな人がいるんだと<笑>マジですか<笑>いるんですあの本当に水木しげるの世界の妖怪みたいな人がいるんだそれを見たときに本当に驚くとびっくりしちゃうと でもそういう嫌な面もあれば、ええ、例えば、まあ、親族とかで亡くなった人とお話ができたりとかそれいいでしょうね僕ねはおばあちゃん会いたいんですけどそ う, そういうプラスの面もあるからそのいい面もあれば悪い面もあるけど嫌なもんだよって言うんですよねで嫌なもんなのかなでもおばあちゃんだったら僕いいですよね 明らかに亡くなる3年前に約束したんですよ、僕、おばあちゃん、死んだら出てきてよって、あ大丈夫、ちゃんと呼びに来るからねって、全く来ないこれはね、見えない人には本当に見えないらしくて、あそうですかで。で、見えてる人には見えると。で、その昨今でいうところの、はいはいまあ、昔でいうところの水木しげるの漫画だったり。はいね ゆうゆうああ僕大事に言ってます優、ね、悠白書それから最近で言うと「鬼滅の刃」優悠白書の作者はバーチャンファイターファンですあそうなんですかもともとそうで す, うです、ね、あ, ありがとうございます一回鉄 拳, <笑>鉄拳であの取材というかその対談みたいな、うん、あの実はこっそりお会いしたことがあるんですけど、うん、鉄拳の話のはずなのにバーチャンファイターの話なるんで<笑>だねとかその「鬼滅の刃」<笑> ジュース回線ー出てくるんですか あ, あれ全部本当にそういうふうに見えてる人たちから言うと全く同じらしいんですよあ鬼とかねだから あ, あの人たちの作者はみんな見えてると絶対見えてるからああいうものを描きたくなってるんだっていう あ, あ, あれは見えてる人から言うとみんな真実にすごく近い言うんですよねなるほど、うん、だけど、うん、僕は見えないです。見たい そうです、ね、うだただ見えてる人と 見, て見えてない人と共通、うん、実は割としてるところは実実質的な危害その直接的に危害っていうのはあんまないんですよ国に、うん、そこは唯一共通してるところであの最後これトークっていつもあの 締めそろそろ締めてください、はい、やるじゃないですか、はい、もう ち, ょっとちょっと飽きちゃったんで、はい、今日は締めてくださいなしにしますかし、はい、あら僕が今1つに Q を出しますあのクエスチョンも1個出しますこれは、まあ、原田さん青木さんに同じクエスチョンを出しますから思いついたものをすぐ321でカメラに向かって返してくださいそれが今回のトークの締めに使いま す, うです思いついたものいいです ね, いいですねじゃあ クエスチョン出しますね、はいはい。最も愛すべきクソゲーは何ですかお二人ちょっと考えてくださ い,、はい。最も愛すべきクソゲーはあなたにとって何ですか、まあ、クソゲーってどんな意味俺と青木さんの世代にはクソゲーって言葉なかったんだけどね。むしろこのセガとかナムコに入ってから聞いた言葉なんで。うん、まあでもあるよ。いいですかあ、いい意味でね。じゃあ、最初。 青木さんから行きましょうか。はい。はい、じゃあ<笑>、ね。なんか言っていいのかなこれ大丈夫なのかあ、やば か, かったらピーション。<笑>こっちのカメラで行きましょうか。はい。じゃあ、いいですか準備は。はい。青木さん、最も愛すべきクソゲーは何ですか ?3、2、1。はい。えー、マイティボンジャックです。<笑><笑>ちょっと待って。<笑>ちょっと待って。 マ<笑>イティーボンジャック作った人って確か最後ナムコに来た<笑>あそうなんですかううん<笑>僕はやっぱりあれだファミコンなのかなあれこうテクモいわゆるテクモテクモでしたよテクモで。ゃなかったですよ、ね、で確かに。うんかにうん、パクもだったファミコン、まあ、そうほんで僕がやったのは多分ファミコンだと思うんですけど、あのー、クリアできないですう ん, うんあでも カミコンそういうゲームがほ本当にこのクリアできるのかなっていうのは、まあ、当時はねインターネットもないですし調べようがないんだけどやっぱ友達もやってるやつがいて「いやクリアできるんだよあそこでああやってやってやればできるんだよ」って言うんだけどいやどうしようもできなくて<笑>唯一その当時やってたゲームの中ではクリアできなかったゲームああでも逆に言うとすごいですね 相、う、当、ん、クリアしてたんですよそうわ割とやっぱクリアするのがこうわ、まあ、かりますあの時は礼儀作法としてクリアする、まあ、クリアしたらもうおしまい次のカセットに行くとか次のゲームに行くってい う, うクリアがあると思ったらループしかないゲームあんいやか本当にこれできるのかなっていうのとまあものすごくやっぱ難しかったですねテクニカル的にああかります小学生とかではもうちょっとどうやってやっていいのか分かんないぐらい難しくて 好きすぎててもうクソだなって感情がいされるといなう意味愛しすぎても憎いいみみたいなああでもいい話なんです感じになりました、ね、で い, い, ないでなりまだに、ね、多分分かんないですクリアできるのかどうかそのファミコン版がですね<笑><笑>調べてないですけど、まあ、それをクリアを目的に日々こう一生懸命毎日やってたような日々を思い返すとじゃと懐かしさもありなるほど、うん、じゃあ原さん、はい 準備はいいでしょいい最も愛すべきクソゲーは何ですか321エリシオン<笑><笑>まあわかんないだろうなあ<笑>エリシオンはわかんないなこれはねマニアックですよ、ね、<笑>まあ、P、僕はやった PC な PC98 なんですけどこれをわかる人は相当年配だしうん あのー、RPG なんですけど、あの、僕は感動したんですけどねあの、どこがすごかったかっていうと、あのー、途中、普通、RPG ってどんどん成長してて、成長させさえすればクリアできるでしょ。だエリシオンっていう RPG は、あ、PC98 版ですよ、ファミコン版じゃなくて、PC98 版、ファミコン版知らないんですけど、一応あったんですよ、エリション p c 9 8番やってた時にこう当時はあんまり説明書とかもろくにないわけですよでずっと遊んでたんだけど途中からね全然いけないんですよレベルアップもしなければ倒せる敵も一定になってきちゃって成長もしなくてもう絶対にクリアできないみたい で, でなんかその変な強いナイトみたいなのが出てきて追い回されて「やべえ!」みたいなのがあってでこれはクリアできないなと。 いうのが起きた時に、俺は初めて、人生で初めて友達に、その時、あ中学生だったかな、友達に、エディションクリアできないんだよ。どうしたらいいんだよ、これ。って言った時に、友達はすごくゲーム好きだったんだ、お互い。あの、すごく気遣ってくれたんだよね。ネタバレしたくなかったんだけど、あのー、今、 の自分のの状態を信じててみって言われたのその中学生ってそんなこと言える信じてみって言われたの信じるってどういう意味だと思うじですで分かりますけどゲームって死にたくないでしょ、うん、僕死なないように何ヶ月も何ヶ月も死ななかった俺ついに1年間死ななかったんですよずっとそのゲームで怖いから敵化に で, でも進展しないわけでしょレベルはかんない覚えてないけど26ぐらいでなんか止まってんのかなレベルがずっとでどうするんだ1年間です一年間 で、そのの友達の言葉がずっっと引っ か, かってたのがその信じてみてどういう意味かなと思ってまあいいやちょっと今の自分のキャラを信じて戦おうと思って絶対に相手にしていけないようなやつと戦ってみたんですよ。だもう死ぬって分かるけあですあ死ぬ死ぬ死ぬあやっぱりこれダメ だ, めだこれ死ぬと思ってでも最後までよぎるわけだ友達の言葉がもう「信じろ」って言われてもういいや死んでもいいと思ったから初めて自分の装備をし装備と キャラを信じて戦ったら。なんとですね、正解は死ぬことだったんですよ。そのキャラにやられ、そのキャラっていうか死んだ瞬間に、ああ、ああ、終わったと思ったの。俺一年間頑張ってさ。 死なないようにやってきたのに死にたくなかったわけ、俺は。死ぬ、死ぬイコール RPG で一回死んだ俺死ぬって思ってたから、うん、エースコンバットでさ、一回落ちたら、レベル、最初、うん、最初からクリアして、あの、UCS としてやる直す人間なんで、あ、死んじゃったと思ったら画面がね、パカパカパカって当時も、う本当白黒にフラッシュして、うん、え、なんだと思ったら、ピャキーンって言って、その持ってたクソくだらねえダガーが、 エクスカリバーになりやがった<笑>。<笑><笑>